一言お願いしますっごいめっちゃいいやつ。<笑>うん<笑> それではここから星空と静寂を楽しむキャンプ場コタロー岩キャンプ場の説明をいたしますゴミの収集場所は各所にありますもちろん分別にはご協力をちなみにゴミの収集はサイト料金に含まれていますドッグランもあるのでワンチャン連れの方も安心ペットは2匹まで OK だそうですさすが母体が足場屋さんここにある薪は自由に使っていいんですってではここから案内はともさんにタッチ交代 廃材を巻きとして50にお使いください。丸玉？今日はないかな。足バイトのようなものが多いのかな。すごいね。これを全部使っていいですよ。みたいです。いくつかもらっていきたいと思います。こちらが A サイトです。 比較的幅広になっていて一番一区画の値段が高くなってますもちろん電源付きのサイトになってます A サイトの金額は7000円一区画7000円になっています車1台、バイク2台まで可能ですこちらにコンビステーションと 置き場 ト, イレトイレ比較的新しくで綺麗ですお湯は出ません手洗いの水は井戸水なので飲み水としては使えませんこちらが B サイト少し狭くて、えー、電源が使えるサイトになってますこちらで1区画6000円 こちらが B サイトのすぐ横にある洗い場すごく数が多いですね BCD のサイトの方が使うんですかねガスボンベ空き缶にこちらで集積ですこちらにトイレがあってスモーキングエリアもこちらにあります 川のすすぐ横ですねこちらが D サイト川沿いの D サイトこちらは電源がありませんでその上が C サイトこちらも電源なしで両サイトとも5000円1区画5000円結構もうプロキャンパーって感じですかねこっちは山輪 その他のルールはですね、キャンプ場内は禁煙となっております。場内を走る際には時速5キロを守ってください。飛び出し注意ですよ。夜の10時から翌朝6時までは消灯タイムです。静かに願います。あ、そうだそうだ。名物ドキドキ一本橋の幅は 2.2 メートル。大きな車の方は要注意ですね。夏場は水遊びができますが自己責任で。 い。じゃあ乾杯 もう帰れませんの。あなた飲みましたね、今。帰る気ないよ。<笑>一番搾り美味しいな。うん、美味しい。久々の一番搾り。今日はちゃんと棚も出したん。うん。焚き火のもちゃんと出した。<笑>焚き火ラックも出したね。あれはせへんの。うん、なんか。よけ。風よけ。し、え、ろ、え。 いえいえ。<笑><笑>突然キャンプ場からスタートや。<笑>そうや。そう。はい、いきなり今日はキャンプ場から。スタートです、はい。ここは何のキャンプ場ですか。小太郎岩キャンプ場です。そうそうそう。奈良県の小太郎岩キャンプ場。に来たんやけど、めっちゃ綺麗よな。うん。ん新しいんやなここで。うん、新しそう。 たださ来た時さめっちゃ細い道じゃなかったそうドキドキ一本橋って書いてるわもうめっちゃドキドキするよ内メーあそうなんや車両が通行可能かお確かめの上ご予約をお願いしますいやだから<笑>確認してた多分うちらのもうあれがギリギリちゃうこれ以上大きいキャンピングカーやったら無理ちゃう内輪差かなだいぶ回り込まんと、うん、あれちょっとなめとったなうめっちゃ細いびっくりした まあまあなんとか行けるなんとか行ける。うん。まあ、i スワイドで行けました。ここいいとこですよ。あだからでかいキャンピングカー無理じゃん。うんなんか言っとじゃん。おらんなゃん。聞いてんの、ね、<笑>全然ひたな話聞いて。でここなんか川も流れててさここに後ろに。水遊びもできるのかな、うん、夏になったら。うんできるんちゃうか。なああっち あ, とであっちの方見に行こうよ。キャン。 カワンとかウザークソブスル<笑>そうそうそうそうそれ言わんのあかんね<笑>この間の前回の動画で誰っていう子供が出てきてたと思うんですけども、はい、それは実は隠し子です<笑>うちの姪っ子ですうちの妹の私の妹の子供フルア そうちょっとあの訳ありでお預かりしているということで<笑>一緒に今日もキャンプ場に来ました<笑>初キャンプやなあと<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>で薪割りとかしてもらおうか初やしそんなぶっさい顔で言ってへんやろって<笑> AI の話しとってさうん、AI うん、これからの時代な人間のやることに全部 AI にとって変わっていくやん。なんかレジでもそうやけどさねそういう話しとってな AI の AI と人間の大きな違いは何でしょうっていう話しててうん人間は愛があるそこに愛がある そこに愛があるんか人間には心がある心があるかないかがすっごく大きなポイントになってくるからこれからはだから人の気持ちに寄り添いなさいよしほんまに人の気持ちどうしたらこうもう毎日な毎日どうしたら人が喜ぶんやろうって考えるようにしてみどういうことしたら とって喜ぶんややろろうとかどううかどししたら嬉しいんやろうって最初は多分分かれへんと思う当たり前もだって今まで考えたことないからけど毎日毎日考えてるうちにある日ひらめくわこうしたら人って嬉しいんやとか喜ぶんや人のためになることを考えてんのそうした方が絶対これからの未来は開けていくと思うで。 ほんまには。ほんまにはね。うん、A. I. も読み方によったら、あいや。あ、うん、と<笑><笑> っ, っ, っ, っ, っ, っ, っ, ってますけど。あ、とってますけど。<笑>これと本。マシュマロ<笑>ほんまに。確かに。<笑>ここで大きいマシュマロ売ってたから、あれ買ってたから。 あ、そうこここ で,、うん、へーここでこれが、アアウトドアよ、うん、分かるなるべく浅く行きよ。 そ う, そうそう。こう一回こう起こしたらな。そうそうそうそうこれってぶちって取るわけじゃなかった。でも取ってたのかな。なそう。これは？ここ？うん。切ったやつこっちに載したら邪魔やろ。そ う, か そ, うそうそう。Yes さ。下<笑>手だけ取れた。つ下手残ってるやん。 緑のタイプを取ったほうがいいはい見てられなくなった<笑>助手がこちら刻んだ生クリームに 刻んだ生クリーム。素晴らしい。<笑>刻んだチョコレートに。半分ぐらいね。半分ぐらい。だってさ。半分。まあいいんじゃない。いけるかな感じ。じゃあちょっと。いげるか分からんか、そっちの木のところに移そうか。うん。 バナーナ、チョコバナナ。うん。お、う、い、ん、しいね。うん。すっげー濃厚。うん、初めてかも。じそう思ったらチョコレ、チョコ、うん、チョコレートとの甘さとやったら。 いちごの方がバランスいいかも。なんだ。食べたい。<笑>マスマロ美味しい。なんなの。中チョコレートで正解かも。そ食べたマスマロ。食べた。 右利きやな、うん、右手でハンマー持つでこういう感じでちょっと こ, こ, っちかこうやってここに当てる木の真ん中当てるでここをで次は叩くとこなくなったらここだでこっちも一緒についていかなかった、うんうん。 そんな感じ<笑>もう一回行ってみますか<笑>今度は自力で行ってみろはい、はい、どうぞうんふんうんふんどう疲れるの<笑> 続いて、いんな感じ。よいよいしょ。よいしょ。ちょっと節に当たってる。朝。うん。よいしょー、うん。寝てまうとく。で<笑>きてるやん。おき作ったこいつ、朝ひもに。まず火をつけます。火種を。 どうやってつけるかというとこの棒にこいつをこすりつけてなるべくこういう角度でこう弾くようにそしたら火がピュッて出るからこんな感じでそれをこいつにつけてあげる。 な優しくじゃねえいい感じ買った方がやりやすいから欲しい。 <笑>みんなここへいじるしかないわむずいだろもうちょっとやん。なんかいけそうやのにま全く分かんかったあれやけどいけそうやのにな えー、なんでそんなに出んの<笑>力？このスナップちゃうぞ。こうこう返さなくて、はいは い, はい。この角度から。びっくりした。びっくりした。でたそんなにヒート入たらもうついとるわ。<笑><笑> うんめっちゃいいのにー<笑><笑>うんーうんうんうんうんうんうんう よう頑張った諦め、うんへかけたな友さん<笑>。 ねこれいいんじゃねああったなお湯入れとかあんとなお湯出へんとか。 ケーキが良いです。洗い物できへんのだから今お湯入れてあげてね。思い出してきてるから。俺。 ちょっと熱いやつ忘れって洗えるんですか や、うんうん、マグマめっちゃあったかい欲あったかいよなうん持たれた初めて思ったのにいやこれ多分なやってるからな分かれへんけどなこれがあおかげでなマグまだマシやねんこれしとったら扱うの見たくなれへん、うんうん 俺は当たる。<音声> スタンプですあんなのあんな広がってるうっふっふっこちらうっこアシスタントです遠まきのカメラの方やらせていただきいけます遠まきのカメラの方やらせてちょっと手写ってるけどねまあ大丈夫ですよ、うん なんでそんな変顔してるんですか<笑><笑><笑><笑> うわ、ー、ごい。うわ、また。いただきます。おいしそうよ。うん、柔らかい。柔らかいって。うん、ま。 いいやっぱよ、めっうんどううまい柔らかい、うん、早く食べないと冷めちゃうよう ん, なんあっちゅうまに冷めるからね入れたら冷めたね乗れますれでもうそう、絶対今のうちに冷めてんだそれぐらい、遅い この辺、この辺。これ、うん。うん。どうですか。うん、うん。うん、うん。うん。柔らかい。うん。いただきます。肉食系女子。うーん。 美味しい。ストイックハウスや。肉汁がすごい。うーん。やっぱさ、分厚いのをさ。切ったら。めっちゃ美味しいね。うん、柔らかいな。うん。うわ、ん。うん こピカついちゃって。 中開けてみた。まだ。大丈夫か、うん、開けてみる。開けてみる。そこで。うん。お何これ。何これ。 蓋うんふたする いい感じうん。 素晴らしい見て。手元<笑>おお、美味しそう、いい感じ、うん。ベストよ。美味しそう。これは粒マスタードでいただきましょう。いつものやつがなかったよな。なめっちゃうまい。そんな。うん。漫画や。 ういつもとちょっと味付け変えてんねんけど。うん、うん、気いいいいた<笑>いつももも、ね、<笑>今日もうまい これが100点の回転、点あっ<笑><笑><笑>そういうやり方なんだよ。 早く飲んでみたい<笑>美味しいやろうなめっちゃ甘い<笑> のが怖かっった<笑>ああちょっとレオなよない余裕 はい、ありがとうって豚の上のキャンプ場管理棟めっちゃ出かないうん豪邸やんえー、どこやったな豪邸やトイレも綺麗かったしさ